qol サービス出版助け7。8月号スイレンの作為、家波紋の作り方です。青水色のお花紙を2つ折りにし、コピーした型紙に挟んでホッチキスで留めます。型紙には後で分けやすいように ab の記号を交互に書いています。これを真ん中から切っていきます。 外側から切ると、ホッチキスが取れて、バラバラになってしまいます。全部切れたら、A と B に分けます。これを広げると、大小の波紋が2つできます。2色重ねているので、波紋が4つできました。 これを台紙に並べてテープ糊で貼りましょう。